はい。皆さん、こんにちは。第20回 CJCC 日本国教師研修会4週目、1回目のビデオです。はい。4週目が最後の週です。さあ、今週も課題があります。最後の課題です。はい。えー、このようなものを作ります。ね、まずこれを見ますね。えっ、ー、と、見る前に説明しておきますと、えー 宿題が入ったスライドを作ります。ね、これまで音声を入れたり、ね、ビデオを入れたりしましたけど、それは全部学生が見たり聞いたりするものですね。で、えー、この最後の週には、ね、そのスライドを使って勉強した学生が宿題をしたりテストをしたり、ね、そのようなものをスライドに入れます。はい。 じゃあ、まず見てみましょう。このようなものをね、ここをクリックすると、そのスライドに行きます。はい。ちょっと待ってくださいね。これを、プレビューにしとくかね。プレビューにすると、この下の黒いバーが出ません。はい。はい。じゃあ、えー、この見本のスライドは、 ね、今ここにあるこれを QR コードスキャンしてもいいし、ね、この URL からも行くことができます、ね、もしスマートフォンで見たい人は、ね、こ, っちかこちらから入ってくださいはい、はい、これは、ね、今まで作ったスライドと同じです、ねえー、彩りを切って、ね、音声を入れてますね、はい 今まで作ったスライドと同じです。皆さんももう3回ぐらい作りましたね。はい。ね、ここでもね音が入っています。はいね、漢字の練習もあります。ここには機械の音声がお元気ですか？去年ね、機械の音声が入っていますね。で、終わった後に宿題を入れています。はい。 えっと、この見本のスライドでは 4, つ4種類のスライドを入れています。一つ目は Google フォームを使った宿題。二つ目はクイーザライズを使った宿題。フリップグリッドを使った宿題。ED パズルを使った宿題。四つの宿題を入れています。皆さんもこの見本の ススラライイドドのように宿題をを入れたスライドを作りますはいで、えーね、まずですね、この Google フォームとか、なんかこれとかこれとか、この作り方は後のビデオで言います。ねでまずは、今日はですね、今はですね、この4つの宿題を見てください。まあ、ここでもちょっと見せますね。 ここでもちょっと見せますけども、後で皆さん必ずこの4つの宿題をやってみてください。ね、で、どれか1つ、ね、作る。自分でも課題を作ります。宿題を作ります。はい。じゃあ見ていきましょう。まず Google フォームを使った宿題です。ここをクリックするとすぐに Google フォームに飛びます。はい。 ね、Google フォームは、ね、皆さんも使ったことがあるかもしれませんね。例えば、ちょっと大きくします。ね、こんな、ね、問題を作ることができますね。どんな仕事ですかこれ、彩りですね。彩りの絵をここに入れて、ね、4つの中から選ぶ問題。ね、学生は ね、彩り、スライドで勉強した後に、授業で勉強した後に、ここで宿題をしますね。えー、っと、これはホテルで働きます。ね、どんな仕事ですかね、はい、工場で働きます。ね、あと、英語と日本語をマッチングさせることもできますよね。はい、別にクメール語でもいいですし、英語でも、日本語と日本語でも何でもできます。 このような問題を作ることができます。ね。ねあと、例えば、これはスマートフォンとか PC で日本語を入力するような問題ですね。ね。こう学生が書くんですね。ね。まあ私はすぐに書けますけど。あ、間違えた。ね。結構これを難しいですよね。 はい。で、これを全部やってサブミットすると、学生は自分の点数が、あ、8点です。ね。見ることができます。間違ったときはどこが間違ったかを見ることができますで。すいません。これは名前を書くところを忘れました。ね、最初に名前を書くところをつけておけば、ね、後で誰が何点だったか、誰がどこを間違えたか、 先生はそれを、えー、知ることもできます。ね。はい。じゃあまあ、Google フォームを、ね、使ったのは、こんな宿題、ね。Google フォームを使って、このような宿題を作れます。Google フォームは、ね、絵を入れたり、ね、あと選択肢を入れたりできますね。あと、今日は入れてませんが、ビデオを入れることもできます。問題にビデオを入れることもできます。 ね、ただ、音声のファイルは入れることができません。はい。ね。はい。あと、書く問題もできますしね。いろいろなことができます。はい。じゃあ、次に行きましょう。じゃあ、2番。クイザライズを使った問題、宿題です。ね。はい。ここにクラスコード、ね。ありますけれども、これはちょっと覚えておいてください。今日の宿題にアクセスします。 そうすると、このような画面になりますね。えー、クラスコードを入力します。何でしたっけ ?dg, あすいません。dgd577、何でしたっけ ?55746 か。55746。これを入れると、誰でも、このクラスにジョインすることができます。 まあ、ここは私が前テストで使ったものですのでまあ皆さんは多分出ないと思います。ここに学生が名前を入れるんですね。ね例えば ABC とか。<笑>ね、はい。じゃあこれでクリエイトします。するとクイズが始まります。ね、これも私が作りました。簡単に作れます。 クイズライズで作った問題はこんな問題例えばどんな仕事ですか ?4 つ絵がありますねここに音声ファイルが入っていますね野菜を作ります野菜を作る、ね、これを聞いてこの中から選ぶんですねはい次の問題に行きましょうこれも同じです 工場で働きます。工場で働く。工場で働く。ね。じゃあ、例えば、ちょっと間違えました。あ、間違えるんですね。はい。こんな感じです。はい。で、えー、っと、私がサンプルで作ったのは全部同じタイプの問題です。クイズライズでは、クイズライズか。では、音声を入れたり、画像を入れたりすることができます。で、なんかスコアとかね。 タイムとか出て、ちょっと、他の学生と競争できるような、えー、になってますね。ね、例えば、全部終わったらどうなるかなあれ、ネクスト、変なの出た。ね。建設の仕事。建設の仕事。これか。ね。全部やったら、 当たったっ、ね、最後には、ね、あなたのスコアとかが出ます。で先生は、ね、あの誰々さんが何点とかどこを間違ったかとか、ね、確認することもできますし、ね、学生も最後に、ね、確認することができますねいろいろな間違ったところとか、ねはい。これも ね。いいです。面白いですね。はい。これがクイズアライズをつく使った宿題。はい。次に行きましょう。3番、えー。フリップグリッドを使った宿題です。えっと、フリップグリッドは話すことですね。なんか、話したり聞いたりする宿題を使うの、えー、するのに使えるものです。はい。じゃあ見てみましょう。 はい。ね。えー、ここに問題がありますね。初級1の1。14ページの2番を読んでみましょう。ね。ここにね、入れています。これは彩りの14ページの2番にあるものです。で、これを読むということですね。はい。お元気ですか去年日本に来ました。学生はこういう宿題が出たら、ね、ここでまあ、Google の で、ログインします。まあ、ログインしなくてもできると思うんですけど、まあ、ちょっと待ってください。はい。で、こう、ビデオが出てしまいますけど、ビデオは、ちょっと顔を出すのは嫌だなっていう人は、ね、例えば、こうやって見せないようにすることもできますし、なんだろう。 例えば、ね、このような、何て言うんですか、スティッカーみたいのを大きくして、ね、顔を見せないようにすることもできます。まあ、これでやってみましょうか。ね、これで、ね、彩りの14ページ、何でしたっけすいません、今私はないですけど、話すんですね。 お元気ですか何だっけどこで働いていますか、うん、日本にはもう慣れましたか、ね、このように読む練習とか、なんか、えーね、話させる、話す練習をすることができます。ね、学生は終わったら止めて、NEXT。お元気ですか何だっ、うん、ここで自分が レコードしたものを見ることができます。どこで働いていますか、うん、日本にはもう慣れましたか、ね、そして、NEXT を押して、名前をね、こうやって押すとサブミットすることができます。今はしませんけど、もうすでに私が上げたものがここにあります。ね、学生がビデオを上げると、ここに どんどんどんどんと学生の数だけビデオが上がっていく。ね、先生はここにアクセスして接続して一人一人のビデオを簡単にチェックできるということですね。フリップグリッドは話したり、ね、なんか読んだり、ね、そんな宿題に使えます。はい、じゃあ最後 ED パズルですね。 はい。これはですね、YouTube の動画に問題を入れることができる、そういうサービスです。はい。見てみましょう。はい。これ YouTube の動画ですけど、ね。あの、これは私が作ったものです。私が作って、YouTube にアップロードしました。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 仕事はどうですか？とても忙しいです。ね、で、あの自分が決めたところで自分が決めた問題を出すことができるんですね。どこでしたっけ？レストラン。どこで働いていますか？レストランです。はい、合ってます。ね、このような問題を作ることができるのが E.D. パズルです。ね、YouTube の動画に。 問題を入れることができるんですね。聞き取り問題に向いていますよね。はい。あと、その YouTube 動画は自分が作ったものでなくてもいいです。他の人が作ったものでも YouTube の中にあるものだったら問題を作ることができます。はい。はい。えっ、ー、と、あ、 でも一つだけ、皆さんこれスマートフォン、あの PC でやる人はいいんですけど、スマートフォンで ED パズルやる人は、あのですね、えっと、こうなります。なんか、アプリをダウンロードしてくださいとなりますね。うん。でも、面倒ですね。その時は、この、ここを押して、PC 版サイト、うん。PC 版で見るにすると、 あの、スマホでもプレイすることができますので、もしスマホでやる人は、それをやってみてください。ね。PC でやる人はあまり関係ないです。はい。はい。というわけで、宿題、4種類の宿題。Google フォーム、クイズライズ、フリップグリッド、ED パズル。この4つの宿題。ね。まあ、いろんな使い方ができますけど、そのうちのちょっとを紹介しました。ね。はい。それで、 えー、はい、これですね。はい。今、これは私が見せたのは見本です。これを全部作ってくださいとは言いません。ね。今週の課題は、ね。あまず、これを見た後にですね。はい。私が作った宿題を4つ全部やってみてください。ね。えー、この宿とりあえずやってみてください。そして、その中で、あ これをやってみたいというのを一つだけ決めてください。はい。どのサービスを使って課題を作るかを決めるということですね。はい。で、一つだけ、少なくとも一つは作ってください。で、もしね、皆さんが他の、ここで紹介してないサービスたくさんあります。それを使いたいという人はそれを使っても構いません。ね。うん。 何を使っても構いませんから課題を一つ作ってスライドに入れてください。でもちろんねじゃあはいやってくださいって言ってできませんよね。ですから次のビデオでは Google フォームその次では ク, クイズじゃないなクイズライズ、ねはい。このそれぞれのビデオでさっき私が作ったような課題の作り方を説明しますから、ね、それを見て課題を やってください。ね。はい。ですから、もし、じゃあ私はフリップグリッドを使いますっていう人は、他の Google フォームとか ED パズルとか、えーと、これ全部見る必要はありません。自分が使うツール の, あのビデオだけ見ればいいです。もちろん全部見たい人は見てもいいです。ね。はい。で、えっ、ー、と、さっきのスライドですけど、はい、ここで、ね、あのー、 この URL とか QR コードで行くことができます。また、このスライドの最初にこのようなものを作ります。ね。これありますから、ここから飛ぶこともできます。ね。はい。じゃあ、皆さん、このビデオはここまでです。次のビデオでは、えー、Google スライドとか、そのツール、ね、サービスの使い方を説明します。はい。じゃあ、頑張ってください。まずは何でしたっけ まずは皆さんがやることは、ね、私が作った宿題を4つ全部やってみるです。はい、ではお願いします。